いうあちちちちちょちょちょちょょっと教えたってえ<笑><笑>えこれ うん、これが踊り隠れ日。全然違うや<笑>え、踊りか、隠れ踊りエビっていうとか。踊り隠れ日。<笑>踊りが先な、踊りが先です。えーえー、な何、透明やから隠れ。ってこと。<笑>まあ、そうですね。イソギンチャクとかのそばに。ちゃうねん、ちゃうねん。揺れてるやろ、ほら。揺れてるやろ。踊ってるやろ。奥見てみ。え、何匹かおんねん。そうです。あのー、今ー、三匹全部で入ってて、うん。なんかめっちゃ激しくあの、黒いやつに。 あれはなんか水流で揺れてんちゃうの、うん自？自分で揺れてんの。自分でやってます。一応その。ここ<笑><笑>にオラがしゃべっていてオどうにか上に隠せてるから。<笑>いやまあ隠れてるんですけどまあそのなんで踊るかはいまいちちょっとわからないらしいんですけど、えー、まあ一応意味があるとは言われてます。一応踊ってんや、ね。 おへたくそなっちゃうや な, <笑><笑><笑><笑>うなん初めて泳ぎましたぐらいな。<笑> あ、もうう一個出てきたやん。そうなんそなです。透明なんで分かりづらいんですけどほらふりふりしながらえっ、ー、と何やったっけイソギンチャクの上で海流に揺られながらあイソギンチャクのふりをするのは、ま、らくそんな感じではないかなってイソギンチャクも水流に揺られてることも揺らいなんけどそれも多分それに合わせてやってるんじゃないかなっていう感じですねへえだんじりの上みたいな うん<笑>うんあの、うん、うちは持つかかりの人<笑>そうそうそう<笑>ちなみにこの子は今隔離してるのはその卵を持って る, ってるいやそうなんあ本間や本間や一生懸命わしゃわしゃやってるでも有性卵か無性卵か分かれへんあ有性卵ですねもうよく見たらあの目出てるん で, でうもうすぐ多分孵化するんです、ね、そ う, そう正面ばっかりやな。 あのー、すごいちっちゃいですよねって言って本当にあの丸にてんてんって著作するのに見えるかな踊り隠れエビ踊り隠れエビ踊り踊り隠れエビ節をつけるとほら「踊り隠れエビ」「お尻<笑>かじり節」みたいなかじり節みたいな。<笑> なんちゃんみたいななんちゃんみたいなあ。いいとこに来てくれた。えー、しこの尻尾の色あんああ本マもう間もなくか、まあ、多分あと数日ぐらいだと思う。みたいななんか。ってんのかな。あ あ, あまり近づきすぎるとゴープロ苦手なんちゃうの。う, う, のうん。 なかなかね、あの動きがおもい<笑>激しいときもめっちゃ激しいんだよへー濡れがだんじりやね<笑>もうええて<笑>もうええてじゃあ、だんじりみたいに踊ってんねん<笑>もうあの激しいやんま<笑>っすぐちゃんとシャキンと、うん、前習いじゃないですけど、ね、なんかビート盤持ってこうやって泳いでるみたいなかわ い, い感じで手を前にしよう<笑><笑><笑>どう見ても下手くそな人やん そうなんですよね。よくこれであの動いてる時に食べられないなと思います。まなああ。ゴミと思われるように、わがと泳いでるのか、その踊る癖があるから、その癖の。癖<笑>強いな。癖<笑>強いなって。<笑>えー、前見た時はほんまに。 あれはイソギンチャックの上でさ。<笑>なんでちっちゃい水入れないよ。めっちゃ泳いだ、<笑>泳いだったんじゃ踊っとったんって。<笑>もしかしたら、ここは水流がやっぱ少ないから、イソギンチャック自体があんまり。あ入れいいあ、なるほどね。それに合わせてるかもしれない前、ほんまになんばらばんばんばんみたいな感じだった。<笑>一人で喋って言っておればよかったね。ころんて、お腹パンパン。 えススかんのえー、っとこの状態だとまだちっちゃいんでよくわかんないんですけどね大体、うん、いいエビはこのワサワサって動いてるところの長さだったりとかハサミの大きさとかも、ね あ, はねね、あるんですけどね。 これ結構日本にも洋んおるやつやんな洋産っていうかえっ、ー、とあ日本のあのー、そうですねまあ割と温暖な地域のそうですちょっと深めのほら水深を、ね、知ってるなちょっと調べてん<笑>初めて調べました水族館のスタッフやけど<笑>携帯越ししたた<笑>だこういう透明のイビとか見ていつも思うのは、うん、体の構造どうなってんのみたいな。 食堂とか胃とかそうなんですなんか普通のエビってなんかあのいわゆる内臓からその肝が通るのしか分かるんけど、全然わかんないんですよね。そうなんですよんで水。水食べてるのかな背た<笑>的な、<笑>ほらエビフライするときにとる背た的なのはどれ、うん、って感じないんですよ。透明すぎて見えないのか。粉、うん、もちゃんとすると思うんですけどね。 あともう一個面白いなんかメガこういってるのにこういってるとかなんて<笑>いなんて、うんはい、なんか<音声>あば、まあ、見てもらったら分かるんですよメガこうなっ普通こうこう、まあ、エビってこうなって来るけどこうこうなったりこうなったりえっ、ー、とそどういう意味え右を見たい時はこう何 ウ, イ, ウインウインウイ右を見たい時はこうウィインってなるみたいなこといやなん か分かんないけど、うん、なんか基本なんか九時か三時みたいな。<笑><笑>いいや、この子見たらわかると思うよ。メガメガの声がなってるよ。ちょっとなんかメガネがない方が多分見えんねんな。わかります。ここ、メガ顔。九、ね、時, 時か三時だ、ね。この子今三三時ぐらいだ。どれが目なん。あれあのこの。の<笑>どれが目。あんたのさなんかその持ってるゴプロの方が撮れるかもしれない。そうなんで。 この子、あれやね。が取れああ、なんて言ったらいいんのかなえだか。この、この子も、なってるんですけど、この、まっすぐ横に向いてるのと上向いてるのと。あ、横に張り出してるっていう。そうで、ん、す横に張り出してるのと。分かった、分かっ た, かった、あ、もう片方がはっは、まっすぐで、逆のパターンもある。<笑>なんかね、えー、で同じパターそうそうそう。っていう話やんな。 何でこの角度みたいな<笑>どういった普通の指だったらこのままのこのままの状態なんですけどな、うん何でいちいちこ う, こ, うこれかこれなのかここ揺れに合わせて反対に動くんかな、ねうん、普通の上がって分からないん分かんないそんななんかチアリーダーのポンポンみたいなのに足元気るけていくの シアリーダーのポンポンみたいなあっちこっ ち, ち, ち, ち, ち、目が。三時か九時やな。そうなんですよ。三、うん、時か九時。十二時なのはあんまり見たことない。ああ。ああ。そういうことか、ほんまやな。そうなんですよ。よかった。ようあんまりそんなことしない。ような気が。する。わからないよね。 本当よ な, あうなんです。あ、今なんか、あ、あ、本当、揺れるときに。ち, ちょいちょいこうなんね。あ、わ か, かったわかった。揺れる時。<笑>こう、こう、なんか同じ感覚になることはあんねんけど、これボケてるような。この私のちょっとはしゃいだ感じが伝わらないのが残念。<笑>ええ、だいたいこの横にくっついてるときが特に角度。バランスとってるのかな、これで。 なんですかね。可愛 い, いね。なんかずーっと見てられるな、来た。可愛<笑> い, い。ご自身。はあ、お、踊ってる踊ってる、踊っております、踊っております。あ、真っ直ぐじゃちゃんと泳げてたね。泳げないのか。<笑> あああよ横取りされたおあ早く泳げるよあ今目のお掃除してはるわ。 <音声>死んでんのあ来た来た来た来た来た来た来たよ来た来た落ちてった落ちてったよそこその磯銀着の上に乗るともうどこがどこやら分かれへんなそれ で, で水流になったらな多分なナンバラバンバンバンこれ<笑><笑>言いたいだけじゃんああホンマにあんな感じやてナンバラバンバンバンみたいな感じの踊り方をするの知ってる ナンプルバンバンバンはわかんない<笑>あ知ってるよって言っちゃった<笑>あのババンバンバンバンバンはわかります<笑>あもう一つ古い<笑><笑>あっもう電池がだから普通は SV 着の上におるんですね上だったり横だったりそこら辺に SV、ね、着の近くにおるって言うわかったわかった、うん <タッ> あ, りありがとうございました大人がはしゃいよりは。<音声>